はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画ですね、もうネットにめちゃめちゃ美味しそうな海鮮セットを発見いたしましたので、購入しました。まあね、今日のこのオープニング撮影は後取りでございますので、もうね、実食したんですけど、めちゃめちゃ美味しかった。かなりね、贅沢三昧の美味しいセットでございましたので、本編の方をご覧ください。 はい、ってことで、今ね、食材の準備がすべて整いました。で、食材の方が、こちらから、甘塩銀鮭の切り身、銀鮭最強漬け、塩たらこ、あごだし仕立て明太子、マスイクラの醤油漬け。今回はね、こちらの5品のラインナップとなっております。で、プラスアルファにね、これ、<笑> 7号のお米用意しましたんで、白いご飯と一緒にね、食べていこうと思います。それでは、いただきます。じゃあ、まずこちらの、 甘汁の鮭ね鮭はこんな感じでございますもう脂がね、めちゃめちゃ乗ってんのいただきます、うんー う, <笑>うん。やばこれ。この鮭めちゃめちゃうめぇぞうめ 脂の海苔が半端じゃない身もねめっちゃ柔らかいし脂がすごいのってる<笑>あこれはうめえわ<笑>続いてこちらの西京漬けでございます西京漬けの見た目はこんな感じいただきます あこれもうまい八は先ほどの塩焼きに比べると比較的薄めなんですけどこのね、西京漬けの甘みとコクがね、めちゃめちゃうまいうんうんじゃあちょっとこの続いて塩たらこさんですねちょっといっぱいね本数あるんで贅沢くにいかせていただきますうん <笑>卵も皮もプリプリで食感がねいいですもうめちゃめちゃいいでかつ塩加減もすごくちょうどいいですうん、うん、うまっもう一本食べちゃううん でも今日ね、ちょっとご飯足んなくなるんじゃないかと思ってこのたらこと明太子に関してはまだ余ってるんですよでもねやばいちょっと7個じゃ足んなかったかもしれない<笑>うますぎてねご飯がすごい進むじゃ次明太子ですねはい明太子はこんな感じそれでは明太子の方もおううん まあ、うん、ね、これめっちゃうまいうん明太子の方も先ほどのたらこと同じで卵も皮ももうプリップリしててめちゃめちゃうまいんですけどピリッとした辛みとあごだしのね香りがしっかり残ってるんですよそれがねすごくいいうん このラインナップだと飲まずにはねちょっといられないんでいかしていただきます。<笑><笑>ーいやーめちゃめちゃビール合うな。ちょっと、と明太子と お贅沢めっちゃうめえよいしょ<笑>うんやめちゃめちゃうめえなそしたらそろそろこちらイクラちゃんもいっちゃってよろしいでしょうかイクラはこんな感じでねご飯の方にいいよっと ふふふわうまそう大量にのっけていくら丼に<笑>いいやうまそう<笑>あうめえ<笑>うーん このいくらめちゃくちゃうまいです比較的醤油漬けの塩分の方がねそんな強くないんですよでもいくら自体のうまみが強い分醤油とかをねかけなくてもドンとして成立してる最高にうまいこれでいいめっちゃうまいなこれめっちゃうまいいくらだけで <笑>ああうめえやばいな今日無限に食えるな<笑>そろそろシルモンが恋しくなってきたんでこちら作ってきましたはいシルモン<笑>ああ<笑>うフ、ん、フ 優秀な知る者でございます。<笑>よっ。あ、滑る。あ、滑る。なんで？よいやじゃん。うん。 はい、今ね鮭の方が全て食べ終わったんですけど残りのご飯はがねこんなもんなんですよなんでイクラを全てかけて明太子とたらこの方はこれ保存したいと思いますさすがにねちょっとご飯が足らなかったやっぱり<笑>残りを全てかけたいくら丼こんな感じでございますめっちゃ豪華じゃないこれやばいねうん はい、そしたらこちらのイクラとご飯ね、最後の一口でございます。うん。うんうん。はい、カップラーメンも完食。ということで、ごちそうさまでした。はい、ということで、本日も食べ終わりました。いや、これね、鮭、たらこ、明太子、イクラと、いやもうすべてうまかった。 この一セットあればね、この朝に鮭食べて、夕方にお弁当最強焼き入れて、夜にタラコ食べて、イクラをつまみながらお酒を飲む。一日ね、これ贅沢できる。めっちゃ贅沢、これは。 まあ、今回の食材は冷凍で送られてくるんですけれども、どれもね、冷凍と思えないぐらい油の乗りとか、旨味の詰まり方。で、皮とか卵のこのプチプチ感と、このセットの素材すべてがね、もう新鮮そのものでした。ぜひね、この商品が気になった方は概要欄に購入ページを記載しておきますので、そちらから購入してみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね